こんにちは。コンピューターを使って最適化を自動で行うことができるということをなるべく簡単に理解していただくために、えー、傾きと最適化と題しまして説明してみたいと思います。最適化というのはパラメータを調整すると値が変化する。 パラメータを調整すると、値が減ったり増えたりする。減ったり増えたりするというような状況で、例えばですが、値をなるべく少なくしたい。例えば、誤差。誤差をなるべく少なくしたいというようなことを考えるのが最適化です。この線の上でポイントを動かすというのが制約です。 そして、えー、パラメータを調整し、えー、なるべくある値を少なくするというのがゴールです、えー、こういうように考えていきたいと思いますこの場合今ポイントがここにあった時に傾きが右上がりの場合にはこの坂道を降りるように 動かした方がいいですね。そうすると値はどんどんどんどん少なくなっていきます。傾きが右上がりの時にはパラメータの値を減らして坂道を降りていくというように考えましょう。逆も同じです。傾きが右下がりの時にはパラメータの値を増やすと 坂道を降りるように降りていきますから値がどんどんどんどん少なくなります。そしてこの平らなところ。えー、この平らなところが、えー、ゴールになって、えー、最適な禁止ポイントでは傾きがゼロになるということになります。ではまとめます。パラメーターの変化により値が増減するというときに傾きを見ます。 傾きが、えー、右下がりでしたら、えー、下がる方に。で、右上がりでしたら、えー、逆の方向にと。と、えー、いうようなことを説明していきました。傾きを見て自動でパラメータ調整を行い最適ポイントを得ることができますから、自動。値の変化、傾きを見てパラメータを自動調整できる。 えー、ということを見ていただきました。えー、以上、えー、傾きと最適化について説明しました。ありがとうございます。これですね。はい、ありがとうございました。